みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。スラムソロで楽しむ I want you back ということで、3本目のこの動画では、ドラムソロとかベースソロと か, なんかそういったところがなんかこうあるんですけど、なんかそのパートの解説をしてみたく思います。 僕もこの曲を演奏するときは、毎回毎回ここのパッドってアドリブっぽいことをしたりとかして、全然フレーズが違ったりとかするんですけれども、この動画では僕が以前アップロードしたあの演奏の通りにコピーをしてみようかなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。ただし、ただし、すごく難しいので、そこだけは気をつけてくださいませ。すごく難しいです。で は, では、ちょっとやってみましょうか。 確かあの演奏動画の中では、こんな感じのフレーズをやっておりました。ちょっとその一連の流れをやってみます。それ<音楽>で、ぽの声がある。 ー っ, っぽいパートが入ります。歌が始まると。そんな感じの流れです。<笑>ではで、はまずドラムパートからいきましょうか。ドラムソロパート。4小節あるんですが、とりあえず1小節ずつブレイクダウン。えーと細かく 解説をしていこうかなと思います。一小節目。こんな・・<音>・<楽>。最初にまあ A コードが入るので、A を弾いて・・<音>・<楽>。こんな手順です。もっとゆっくやってます。 そうなんですで、す。2小節目はうと最初に2拍目かな ?1 拍目の後ろか な,、まあ、なんか ?32 分音符とか入れたりとかするんですけれども、こんな感じでやってました。たぶんこんな感じです。ちょっと自分でその演奏動画を見返してちょっとコピーをしてみたんですけれども、たぶんこれです。ドッといったら、人差し指でこの辺をこう軽く叩いて、 この左手のゴースノートとうまく絡めて、三十二ボンブでドッツクタッ、どっつくたどっつくたっというフレーズを弾きます。それで、これ以降は一緒です。 ですで。その後に右手をこのとに、持ってきって・・きあ、左手か左手をこの辺に持ってきて、親指でこの弦を見落として、人差し指と中指でなんかこうギターを叩いていきます。右手はこれだけなんですよ。で、この合間にその左手 の, このゴーストノートが入ることによって、 がいっぱいなってるぜ、ワオという雰囲気を<笑>演出しております。ちょっと左手のきにして右手を変えてみましょうか。右手だけでやってみるとすると、<笑>ドッツ、パッツ、ドッツ、パッツ、<笑>これです。それで、そのあとに、ドッツ、パッツ、ドッツ、パッド、ドツパ ッ, ツドツパッツとこの辺を、なに書いて2回叩いております。 最後にボディのサイドを叩いて、このちょっと甲高い音を出しているような感じでしょうか。とッツッタッツッ、トッツッタットットッとカッという感じです。で、カッといったら、トッツッツッツッ、なんかこのブラシングに入るんですけども、カッとトッツッツッツッと。 わかりますでしょうかと、こんな手順です。で、あいま い, まいにそに左手のゴーストの音を入れて、なんかいろんな音を出していくわけです。ゆっくりやってみます。間違えた。 ちょっと4小節ゆっくりやってみます。こんな感じです。ちょっとこのまたビデオを巻き戻して、この手順とかいろいろ確認してコピーをしてみてくださいませ。それで、ベースパートに入ると、また。 この動きが登場という感じですね。うーと普通に単音をカッティングで弾いているだけです。五弦の6フレット、ラの音からララ二ファララ二ファレロド、ド、レトシミ ミ, ミミミミ、レララーファ、まあ、こんな感じで弾いております。 それで、途中で、その、こういうプリングを入れたりとか、っていう感じでやってます。それで、また、ラ番ラー、パンドロドロ、レロと言ったら、三連符で、こんなことをやってました。弾く。<TD -1> <Riot> プリングアップ、弾く プ, プリングアップ。この手順ですね。弾くプリングアップ、弾くプリングアップ、弾く プ, プリングアップ。これはちょっと素早くやって、わ音がいっぱい鳴ってるぜ、ホイというなんかそういうのを演出しているわけでございます。 中指で僕は運指しています。それで、この人差し指と親指でこの他の弦をちゃんとコミュートしながら、全部の弦を弾いても音が出ないように気を使っている感じでしょうか。ゆっくりやってみますと、<音楽>まあ、こんな感じになるわけです。今ちょっとストローク違いましたけれども<音楽>。こうなんです。で、また。 ベースソロが終了って感じですかね？ちょっとベースの部分をゆっくりやってみます。 えー、とこのラとミの和音を入れたいので、ちょっと指を変えていきます。指を変えていくフレーズを加えていきます。こんな感じです。なんて説明すればいいんだろう。最初はこの英語のようなサードするじゃないですか。それで、このまたベースがミファーっていくときに、ここですね。 2弦の10フレットと3弦の9フレットでこのラとミを出しておきます。それで、その次、ベースがドに行くときに、またこのラとミをここで1弦と2弦で押さえていると。で、このときは Bm7 にします。えーと 五弦から二四二三五というポジションですね。で最後は五弦から四じゃない嘘六嘘七六七五五っていうフレーズで弾いております。 感じですそれで、これを4回繰り返すという感じでしょうか。ちょっと叩きながらゆっくりやってみます。 こんな感じにするとまた分かりやすいかな。こんな感じ、えー、とそのダルマソルの頭のところから行ってみます。 でございますちょっと基本的にメコピーという感じになってしまいますけれども、頑張ってその辺は習得をしてみてくださいませ。それで、これが終わったら、また<音楽>。のコードを周して、また。<音楽><音楽> で終わっているんですが、えー、普通にこの3本目の動画がなんかね。すげえ難易度高いじゃね。えかみたいな感じに感じたかと思います。<笑>まあ一番最初にも言った通り、そのね普通にむずいむずいです。で、まあ次の4本目の動画でそのなんかこうね。全てのこのまとめというか、なんかその話をしようかなと思ったんですけれども。まあ特にまとめることがないので、なんかここで。 今回の1連の動画を終わりにしようかなと思います。1本目 の, 1本目の動画と2本目の動画で、イントロとか歌めロのところとかサビとか、そういったものがカバーできるはずなので、そこを頑張ってまず収録をしてみてくださいませ。それで、そこでさらに余裕が出てくれば、今回の3本目の動画であったドラムのソロだったりとか、ベースのソロだったりとかを習得していただけるとよいかなと思います。それで、このパート、3本目の動画のこのパートに関しては本当にすごい自由に。 弾いていただいてもよいのかななんて感じでしょうか。僕は動画の中で。みたいな感じでやっていますけれども、なんかもっとリズム変えて。みたいな感じで、いろいろ手順を変えてもいいですし、まあ、その辺はお好きなアレンジをしてみて、楽しんでくださいませということです。はい では、この動画を終わりにしましょう。すげえ難しいですけれども、頑張って習得をして、アイオンチューバック楽しんでみてください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら<笑><笑>